えっ、ー、と、本日は、はい、リンゴルフのトーナメントに出てくれてます。谷田ゆりか選手の練習場密着動画になります。谷田ゆりかです。よろしくお願いします。はい、じゃあ、ユーティリティに行きますか。ユーティリティ。 なんて練習、まあ、ちゃんと時間が取れたら一、はい、回こういう練習場に行くきに何球ぐらい突つんですかあの本当にこう球打つぞっていう時は400球ぐらいは打ちます、うん、200?400? はいなるほど、はい、<笑>でもウエッジが結構お多いですよ ね, ウ エ, すねウエッジが多くて、はい、その400打つ時もウエッジから上がっていくその、はいはいうん、その。 アイアンとかユーティリティってどういう感じで上がっていくんですかある程度自分が目標したところに安定して落ちてきたら次行こうみたいな感じなんですそうですねはい、まあ、自分が納得いくまで行くまで、はいまあ、なかなか最近はこうラウンドが多かったりしてそこまで打ち込めてはないんですけど、まあ、シーズンオフになった時は打ち込めたらいいなと思います、うん、クラブ変えますか 打ち上げだと難しいんですよね。<笑> 球が重いですよね重いですか、うん、<笑>ありがとうございますなんかこう安定感があるような、うん、嬉しいです<笑>なんかドライバーで気をつけてるポイントとかってあります気をつけてるポイント本当にリズムが大事だなと思ってます、ね、やっぱりこの十四本ある中で一番長いクラブで、うん こうしっかりためが作れるクラブなので、まあ、その分こう、上に行った時にこう打ち急いだりしたもう打ち急いだらすぐにそれがこうクラブに伝わってこうミスになってしまうので本当、打ち急がないいいリズムで打てるようには意識ししてて練習してますえリズムってなんか心の中で1、はい、2、3みたいな感じで。うんう っていう感じでは、私はやらないんですけど。一二、うん、私が一二三ってやると、こう、そこに合わせに行こうとしちゃうので。で個人的に は,、はいはいはい、個人的にはなんで。はいはい、まあ、本当に。ああ、じゃ、うちから、ちょっとこう整えていくし。はい。まあ、うちに行かないっていうのが一番だと思います。やっぱ、こう少しでも飛ばしたいとか。うちに行きたい、たまに当てようとすると、ここから。こう。 この動きが入っちゃうともうドライバーだめちょっと軌道がずれてきちゃうので、まあ、本当ここでどれだけここ で, ここで打てるかという頭をこう左に行かないようには自分の中でしてます、うん、あじゃあそこ気をつけながらこうちょっとこう心地よいタイミングと、うんはいうう感じですそうですねもう特にコースに行くと本当スイングが直せないのでもう意識するところはそこだけだと思っています。うん Thank you. こんな感じ。ですこんな感じ。こんな感じ<笑>あ。ありがとうございました。ありがとうございました。しました。アメリカはあれですね。行ってくださいね。<笑>行けるように頑張ります。12月の最終戦で。カニラさんがアメリカに。 そのリンゴルフのあれで行くんだったら、うん、僕も行きます。本当ですか？あの僕は英語喋れないんですよ。<笑><笑>だから役立たないから<笑>行きますよカメラ持ってって言ったら。アメリ別に俺がやるからいいよ。はい、い<笑><笑>一緒にアメリカ行きましょう。戦力外なんで。戦力外じゃなく で, でもちょっとこう。はい 話せる人がいい方だと思います。<笑>ぜひ一緒に<笑>あの行きたいです。頑張ります。まあこんな感じでちょっと今日はあの一日お疲れありがとうございました。ありがとうございました。えー、谷田ダユリ選手の応援もお願いします。はい。はい。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。うん